毎日毎日同じご飯お皿に入れられても食べたくないもん見てみてこの眼差しわかるでしょそろそろ食べたい違うご飯そうした うんあうん、どうしたの Oh. 歌もなが込みあけてくる申し訳ない気持ちと一緒に溢れ出す僕らはハードルと見立てでジャンプしてこえるあいつはそのあとさばっとピッチで回収毎日毎日お留守番お腹が鳴ってもご飯がないもん早く追う 美ししくなりましたねいたし「お顔を近づけただけで」「まだ食べてないのに美味しい、ね」「食べたらほっぺが押してくるか。た」「あっという間にご完食」「アウアウどうしたの?う」う「アウアウ大丈夫」「アウアウウウウウウウウウ ッシュうまたお腹が空いてきた「鬼の度ン絶対やらないまなざしを送る」「今度は食べた後にお水で流し込む」「安静にするために登った」「三階上場キャットタワーで」 出てくる「申し訳ない気持ちと一緒に溢れ出すま大丈夫大丈夫といつも手にかけてくれるま僕らの背中を優しくなでてくるまい」マーー「漫才オー!」